第1回戦戦闘開始 勝負あり第2回戦戦闘開始平神技捕らえたわ振っ飛んでくださいシトモンコームの術射程限ね。 水かれをなめないお子では、果たしようと、ひらしのじゅうじゅうじゅうじゅうじゅうじゅうじゅ い痛み追いよンン開い あれで決めるしかない。 Good you enough! Know?